まて、次はいくつかの便利な環境というお話です。一応、表題と表立があれば普通の文章はかなり書けますが、全部字の文だけではメリハリがないですね。それに、プログラムのサンプルなんかは行動単位でできているので、それが詰められてしまうと困ります。このように、部分的にスタイルが違う範囲は、えーまあ、ラテフの言葉では環境、エンバイロンメントというふうに呼んでますが、それを b e ン i 何とかと e n な何とかで囲むことによって、その範囲をいろいろに設定することができます。よく使う環境の一つに、まず、バーバティム。バーバティムというのはそのままという意味の英語です。まあ、文字通り、入力をそのまま成形せずに読み込む機能があります。例えば、b e ン n バーバティムとエ n ドバーバティムの間に、this is a pen, that is a o というのが書いてあると、それはそのまま、 この空ですから、えー、なんか、えー、本文ではないけど、形を残したいとか、自分で整形したい場合は、このバーバティブの中に入れておくというのが、まず覚えておくといいことだと思います。ちなみに、独立した行にする代わりに、文章の中に一部そのままを埋め込みたい場合があります。 それは何かというと、さっきの、ダラとか、えーまあ、パーセントとか、そういう字を使いたいときは、そのままでは使えないと言いましたけども、えー、そういう場合には、バーバティムの類似品で、バックスラッシュバーブというのがある。その縦棒で区切られた中に、ダラでもパーセントも入れると、それはそのまま出てきます。この中に縦棒を入れたいときには、この両側を縦棒の代わりにセミクロンとか別の字にしても大丈夫です。ただですね、 バーバーって意味もバーブも、ちょっと事情があって、客中の中には書けないんだよね。客中については少し後でお話しします。次にアア、アイテムアイ。テムいうとは過剰書きのことだよね。で、過剰ってというのは、アイテムアイという環境、過剰書き環境の中にいくつか項目が入るんですね。過剰書きの一つ一つの項目は、バックスラッシュアイテム。 で、例えば、こういうふうにアイテムで、えー、こう書いてあると、アイテムの一つ一つは、この黒丸付きの項目になります。ところでですね、えー、カジオ書きには、こういう黒丸付きのカジオ書きの他に、1番、2番、3番、番号を振った項目もありますよね。そういうのをやりたいときには、このアイテマイズをエニメレート。エニメレートとは数を上げるという意味の英語です。えー、begin エニメレートと end エニメレートに数を変えると、 えー、今のこれを、えー、整形し直すと、こういうふうに 1,2,3 というのが自動的に付けられます。まあ、入力はそのアイテムアイズをイメージに変えただけで、そうすると番号が自動的に付るとそういうことですね。で、えー、番号ではなくタイトルを受けたい場合には、デスクリプション環境、デスクリプションとは記述という意味のレベルですけども、これはですね、 似てるんですけども、ビギンデ n d e プション p t i o n and d の中のアイテムには、かっ、かっこで、ええー、それぞれの見出しが書かれます。で、例えばこれを整形すると、この α、β、γ というのは、見出しとして出てきて、その後ろに、ええー、本文が出ると。で、この他にもいくつか環境があるんですけども、とりあえずこの3つぐらいと、バーっというもの、過剰クとバーっというものを知っていれば、だいたい十分使えると思います。 次は客注ですが、客注は単に好きなところにバックスラッシュ、フットノート、それからこの、ぐにとにゃぐで囲んで客注にしたいことを言います。そうすると、このページの下に、えー、こんなふうに客注ができて、この5っていうのは、この客注番号に対応してるわけです。5っていうのは自動的に番号が振られますから、まあ、とにかくこれをいっぱい書けば客注ができます。